皆さんこんにちはサルです昨日おとといと100均キャンプの新商品を連続でご紹介させていただきましたが今日も続きとなりますおとといはセリアの折りたたみミニごとくそして昨日はキャンドゥのキャンプ用まな板やランタンハンドルカバーでしたが今日はセリアです一つ目にこちらのカラビナキーフックトライアングルベルト付きこのトライアングルというのがポイントだったんですよ そして2つ目がこちらメスティンカバーですねメスティンケース自体は今までもありましたがこの風合いやデザインですねはいえーではねよろしくお願いしますちなみに明日もとっても魅力的なものをご紹介できる予定ですよければチャンネル登録もよろしくお願いしますでは1つ目ですねえこちらですねカラビナキー服トライアングルベルト付き先ほど見ましたが これ色はですね実は3色展開です今回ちょっと2色だけ使うかなと思って買ってきたんですけどこれ以外にもねサンドベージュカラーはございましたはいジャンコードねお伝えしておきます一緒ですねで、えー、説明書を書いてますのでね、えー、注意して使ってくださいカラビナとはいっても本格的な登山用のものとかではありませんので車の牽引とか命綱のジョイントには絶対に使用しないということですね 材質はカラビナ自体がアルミニウムです。ベルトはポリエステルとナイロン。サイズがカラビナ自体は約六かける五センチ。太さが零点七センチ。ベルトは長さが約七センチで幅が三センチとなります。株式会社藤崎さんのこちらも商品となります。はい、で今回ですね、何が気に入ったかというと、この三角形です。ここの部分がめっちゃ気に入ったんですね。 これ自体はですね、まあ、ベルトをこういうふうにマジックテープで固定してで何かに吊るすというふうなものですよねまあ見た通りだと思うんですけどあの特にこの三角形のですねカラビナが私は欲しかったんです<笑>ちょっと外してみますねあのまあ人によってねいろいろな使い方ができると思うんですけどこれがですね私にとっては欲しかった理由ですなぜかっていうと 使い方として、ベルト状のもの帯状のものののももを帯引っ掛ける時に役立つからです例えばこういう、まあ、これ Amazon のナイフ、マルチツールですけどね、あの視聴者さんに教えてもらって買ったんですけど、すごく頑丈でね、自転車のメンテナンスするときとか、絶対に必要なツールなんですけど、こういったですね、裏にベルトがついてるんです、帯。で、こういうものに何かを引っ掛けて吊るすときに、カラビナだとですね、 左右対称じゃななないいのででんんか安定しないんですよね。で、その時こういう三角形のものがあると頂点で吊るして安定するのでこういう使い方がしたいことが結構あるんですよ。でそういう時にこの三角形のカラビナを使えればここにつけて同じようにこういう固定をねしますのでこれぐらい大きければ簡単にね 外すすこともできますなのでこのまさにね三角形のカラ空瓶、まあ、こちらが欲しくて購入したようなものですはいつける時もね大きいので割としっかりとねつけやすいですしで安定しますしということですねまあこれはもう買ってねここに縫い付けてますのでねこれはもともとついてたわけじゃなくて私があのホームセンターで買ってきてつけたんですけど 結構高いんですね。これだけでも多分4500円してるような気がするんですけど、はい、それが100円でねこういうものが手に入るのでいいんじゃないかなと思いますののものってこう色々あるんですよねで。何か吊るしたいなっていう時にやっぱりカラビナよりもこういう三角形のもので吊るすと1点で吊るせるのでまっすぐね引っ張り上げることができるしブラブラしないし。 えー、例えばこういう帯ですね。ここなんかもね割とあの分厚くてね幅もある帯ですので通常よく見るようなカラビナこういうカラビナですよね形が。まあ、こういうものをつけてもまあいいんですけどやっぱりこれよりも三角形の方がより安定するんですよね。こうですもんね。 そうなんですよそうするとこの三角形の頂点のところにつけたものがプラプラしにくいので安定感がいいんじゃないかなと思いますまあこれあのギアケースですね福さんの、えー、例えばこんな風なライターとかね、えー、キャンプに行く時にすぐに使いたいなっていう時にこういうところにつけておけばよいしょ頂点のところでねちょうど止まるのでやっぱりいいですよね、えー、こういうちっちゃいミニライトなんかもね 夜中にゴソゴソ探さなくていいようにかけとけばやっぱ頂点のとこにあるのでなんて言うんですかね一番やっぱりこう安定した形で使えるじゃないですかそれがねすごくいいのでこういう帯にかけるんだったらこの三角形がベストと思ってましてまあそのために購入しました外す時もなんか大きいのでね楽ですよねこうやって三角形をね回して外せるので普通のカラビナよりもね 付け外しもしやすくって便利じゃないかなと思います続きましてメスティンカバーですはい、えー、こちらですねボンファイヤーメスティンカバー吊り下げストラップ付きとなってますサイズが縦が約 25cm 横が約 9.5cm マチが約 7.5cm となってますジャンコードですね、はい、でこちらは今気づいたんですけど株式会社ブレイズとなってますね 三重県でですすねね注意事項ですねまあ防水加工ではないことやメスティンの種類によってはサイズが合わない場合がございますということでした今まで100均キャンプ好きの方だとまあ私もそうなんですけどメスティンケースってこういうものがありましたよねセリアのやつでこれもねなんかすごく麺 の, のようなね丸で麺なんですかね多分違うと思うんですけど最近はもう麺のようなね 素材、手触りで、こう、ちょっと頑丈なね、これ、糸と縫い方の問題なんですかね、感じるものが多いので、触っただけではね、私みたいな素人は区別がつかないんですけど、まあ、こういう頑丈なね、ケースもあったし、こちらは、何かの、あの、化粧品関係のものだったかなで、ぴったりなんですよね。これもすごくいいのでね、愛用してるんですけど、ただ、本来はこれはキャンプ用品ではないので、自己責任で使ってるし、 まあ、こちらについてはね武骨感とかキャンプ感は全くないです。機能性は抜群です。っていう商品でした。で、こちら悪くないんですけど、やっぱりこう主張しすぎるのがですね、どうかなっていうのはあったんで、やっぱり100均キャンプ道具ってデザインはシンプルな方が使いやすいと思うんですよね。まあこれは人によると思うんですけど、まあその点、今回はシンプルなデザイン、色使い、3色展開だったので、この。 濃いめのサンドベージュの他に薄めのサンドベージュとか、黒がありましたね。3色ありました。購入した時に結構お客さんがいて写真が撮れなかったのでデータがないんですけど、グリーンは私が見る限りなかったです。でこれはあの濃いめの茶色なんですけどね、ちょっと光の具合によって反射性変わっちゃうと思うんで、少しライトを落とすとこれぐらいですね。 まあ、明らかにあのベージュっていうよりはオード色というか薄めの茶色に近い感じの方を私はチョイスしてます。これも好みですけど。で中に手を入れるとこんな感じで、マチがあってね、しっかりとこの形になってますね。ここがあるので、メスティンがぴったり入るということですよね。じゃあ入れてみましょう。1.5 号用の普通のメスティンということで、トランギアですね。入れてみます。 トランギアですけどあの100均のやつも 1.5 い大体全部同じサイズなので、これぐらいですね、余裕があります。いいですね、余裕がありますね。で、深さにも余裕があるので、え結構折り曲げることが可能ですね。どうやどうやるんだろう、こうかな、ま、ぐるぐる巻いて、あここのマジックテープで固定されますよということのようですね。はい。あー、なるほど、なるほど。 なのでえ、ここで吊るすことができますよということですね。あんまり重たいとダメかなこうマジックテープなんで剥がれちゃうと思うんですけど、まあ、メスティンにね、たくさんいろんなものを入れてても大丈夫じゃないかなと思うので、たくさんいろんなものが入ってるメスティンでやってみましょう。ということで、えー、激重級のメスティン、これですね。はい、超重いですよ。これは中に入ってて、この中にも、 えー、とめちゃめちゃいっぱい入ってますのでえここメスティンに収まるポケストが2つ入ってますで燃料燃料でこのポケストの中には自作のアルスト入ってますめっちゃ重たいです五徳もちなみに入ってますもうぎゅうぎゅうに入ってます網も入ってますっていう感じですねはいまあもうギチギチに入れてます はい、でそれをここにまた入れてます。これは風防ですね。2種類で使える数が全部入っててさらにアルスト用のごとくも入ってという形なので重たいです。これでも、まあ、1.5 号用のダイソーメスティンですけどトランギアと一緒なので、はい、こんな感じ。入り方全く一緒ですね。 で同じようにくるくるっと巻いてくっつけてやりますはいくっつきました何回かつけたり外したりしてると多分ね弱くなってきますねあえて言うとそこが弱点ですねおそらくでこういう感じまあ引っ張る部分がこのマジックテープの端なのでこの辺りで引っ張るとね上に外れやすいと思うんですけど、まあ、こっち側なんでね比較的マジックテープが剥がれる方向の力はかかりにくい というのはね事実だと思いますただ何回もつけたり外したりしてるとここがだんだんボロボロになってきて使えなくなりそうな感じです風合いはいいですあのめちゃめちゃいいんじゃないですかこれ<笑>ボンファイヤーっててます、ね、なんかいいですねなんかどこかの焚き火か何かのブランドが作ってくれたような袋とまあ、パッと見間違うようなそんなデザインですね これは私は私気に入りましたここがねプラプラしてるんでなんか気持ち悪いなっていうのはなくはないですけどねなんかなんかもうちょっとこうねここでくっつけるかこっちにくっつけるかしたいなっていうのはなくはないですけどダメではないなっていう感じですよね中に折り曲げたらいいのかなもしかしたら<笑>そうですね中に折り曲げると この両端のの角が出ないですねこの方がいいかな結び方しまう時はねこう内側に入れてぐるぐるっと回しましょうはいそうするとこの角が出ないので私はこの方がいいですかね<笑>っていうぐらいですけど、はい、でもう少し余裕があるので何か入れて閉じることもできそうですね例えばこういうねスパイスとか 肉料理とかね煮込み料理で使ったりするものなんかもあ割とぴったり入る感じですが入れちゃうと<笑>マジックテープがギリギリになりますねはいギリギリですあけどいけますねあだからこれぐらいの余裕があるのでまあ少しだけね収納に余裕があるなという感じでまあそういう使い方ができるっていうのもねありかなとは思いますね あそうそう本題と関係ないんですけどこの昔買ったセリアのメスティンケースこれですねいろんな出先でちょっと焚き火じゃないんですけどポケストで、あのー、お湯沸かしてコーヒー飲みたいなーなんていう時のえ専用のセットにしてますのでこの中にね必要なものが全部入ってると、まあ、こういう遊びができるんでねこの袋一つ持っていけばいいなーっていうね便利さはあります